コンプレックスは少ないんだそうですどうも、政治いろいろの学部です。韓国には、韓国と中国の未来の座標とビジョンを見出すために、専門家18人が結成したという、韓中ビジョンフォーラムという集まりがあるそうです。この手の韓国のシンクタンク的なものは、 ほとんど全部と言っていいほど、トンチン感で何の役にも立たない、全く的外れの分析を繰り返しているのですが、どうやらこのフォーラムもそうみたいです。譲歩できないラインは守るべきと結論づけているようですが、そもそも韓国が中国に対して譲歩できないラインなどというものが存在するのでしょうか中央日報の記事を部分引用しつつ、その主張を見ていくことにします。 それでは行きますね。韓国と中国が来年、就航30周年を迎える。中国の王毅国務委員兼外相は15日、ムンジェイン大統領を表敬訪問した席で、講師の30にして立つに言及した。就航30年の経験を基礎に、今後30年の計画をうまく立てようという趣旨だった。とのことで、 王毅外相の言う今後30年の計画というのはおそらく今後30年いやそれから先もずっと続国として中国に使い続けろと言っているのと同意義だと思うんですけどね三不一元の誓いを守らせ文大統領法中寺は孔玄悠外務次官補という共産党の序列で何位なのかもわからない小物に出迎えさせ滞在中は いわゆる、もっち飯を食べさせる。王毅外相が韓国を訪問した際には、遅刻や急な要人召集など、傍着無事の限りを尽くす。まず、そもそもからして、中国は韓国を対等な主権国家として認めていないという、明確な事実を認めないことには、韓中ビジョンフォーラムの分析自体、全く意味のないものになると思うのですが、 そこに果たしてこのフォーラムのメンバーは気づいているのでしょうかでは出席した人々の主張を見ていきましょう。イ・ドンリュル、トンドク女子大中国、中国学科教授。現在の韓中間の相互認識は、修行以降最も良くない。背景には三つの構造的な問題がある。最初は国力の変化だ。中国は自国の国力か G2 レベルに高まったが、韓国は依然として中国を尊重していないと考えている。二つ目は、北朝鮮の核と台湾の問題など、主な戦略的異臭における立場の不一致だ。三つ目は、体制と価値の異質性だ。朗読革命でより一層民主化した韓国は、習近平主席の中国権威主義体制に強い反感を抱く。 とのことで、韓国は依然として中国を尊重していないと考えているという言葉は、どちらの視点に立って考えた言葉なのか、ちょっとわかりませんでした。韓国人が中国なんか尊重していないというのであれば、ただの思い上がり。逆に中国が、韓国は中国を尊重していないと考えているというのであれば、中国が韓国を尊重などするわけがないという、 単純な事実に気づいていない実に薄っぺらい分析です。こういう短い文章の中でも必ずろうそく革命でより一層民主化した韓国というような字が 自, 自賛を入れてくる点はいかにも韓国人といった感じですね。続けます。イ・ウクヨン、蘇願大中国文化学科教授。韓中の相互嫌悪は両国の MZ 世代。 特に10代に近いほど強い。中国の青年世代は政治的な影響を大きく受ける。中国は不当な圧力を受けていて自分が守らなければいけないという愛国主義が文化保守主義として現れる。反面、韓国の若い世代は新型コロナ、文化起源論争などを経て反中感情が拡大した。最近は 韓国を南朝鮮、中国を中京とお互い見下して呼ぶのが流行している。とのことで、中国人の若者が愛国主義を持っているかどうかはわかりませんが、少なくとも韓国に対して不当な圧力を受けていると考えていることは皆無でしょう。中国にとって韓国は永遠の属国であり、属国が立場もわきまえず逆らってくることに、 真底嫌悪感を抱いているだけです。韓国人の反中感情が高まっているのは、自国の嘘の教育に踊らされている不幸な若者が多いだけの話で、言ってみればただの自業自得に過ぎません。続けます。イ・ヒオク、ソ ン, ギュングワン大政治外交学科教授。韓中感の否定的な認識は、 構造と局面の性格を帯びていて、解決方法を探すのは容易でない。我々はその間、生態的な安定に焦点を合わせて、冠中関係を管理してきた。危機が水面上に浮かばないように抑えるというものだ。これは、非方策に該当する。冠中関係を、動態的な安定構造に転換しなければいけない。 そのためには政府レベルの介入により、韓中の知識人が共に対話し、県人クラブなどが安定的に作動しながら対案を用意して共感を形成するなど、集団知性を通じた関係管理が必要だ。とのことで、いかにも韓国人という文章ですね。だらだらと長く小難しい言葉を並べて、いかにも俺は頭が良いんだ、 とととししたい思いいい思だけがありありりり出てており肝心の中身は皆無と言っていいでしょう一体何を言いたいのかさっぱりわかりません。ものすごく簡単に言えば、話し合いをしましょう、話し合いをして仲良くしようと言っているにすぎません。韓国人は何かというとすぐに話をしようと言ってきますが、話が通じない人種と話をしようと思う人間が、 一体世界のどこにいるのかという事実には全く気づいていない模様です。続けます。キム・イン・ヒ、東北アジア歴史財団研究委員。中国国内の嫌韓情緒の最も大きな要因は文化だ。2004年から現在まで中国内の嫌韓事件は60件ほどだが、このうち文化関連が 54% を占める。 中国ネットユーザーは、韓国が中国の文化起源を認めないとして攻撃する。過去に韓国が中国の文化を奪ったとして、文化泥棒だと言う。ところが、サード自体以降、韓国は中国の文化属国だと主張する。朝鮮の干服を民国が可視したので、徴工体系を認めるということだ。これは、 国際秩序に関連する問題となる。米中対立の局面でアメリカを選択せずに中国を選択しろという無言の圧迫ということだ。とのことで、全く違います。韓国が高等無形な韓国起源説を振りかざすのに対して、中国側は事実を淡々と述べているにすぎません。例えば、単語の節句です。単語という言葉は、 はじめ、最初を表す、たんという言葉と、最初の牛の日を表す、牛という言葉から成り立っています。牛が語という文字と同じく、うと発音したことから、5月5日に変わったと言われています。このように、明らかに漢字を起源としているものを、韓国起源としてユネスコの人類無形文化遺産に申請などすれば、それは中国ならずとも起こるでしょう。韓国が、 文化泥棒なのは明白な事実であり、中国は文化泥棒に対して事実という鉄槌を振り下ろしただけです。これを米中対立の中で中国を選択しろという無言な圧力と捉えるのは世界広しといえども韓国人しかいないでしょう。もうここまででお腹いっぱいという感じですが、最後にもう一人だけご紹介したいと思います。本即表。 韓半島平和構築理事長。韓中の葛藤に油を注いだのは、中国に対する韓国政府の屈辱的な態度でないかと考える。政権交代とは関係なく、韓米同盟関係、韓中パートナー関係という確実な根を下ろした状態で、中国に対して我々が譲歩できないラインは必ず守っていくということだ。 我々の青年世代は民主化教育を徹底的に受けているし、中国とアメリカ、日本などに対するコンプレックスが少ない。これは我々の強みだ。とのことで、ここまでご紹介してきた他の人もかなりアレですが、この人がダントツだと思われます。ここまで状況判断を誤れる人はそう滅多にいるもんじゃありません。いや、すごい実在ですね。 中国、アメリカ、日本などに対するコンプレックスが少ない。これは我々の強みだ、ですって。コンプレックスの塊で被害妄想に年がら年中支配されている反の民族が、コンプレックスが少ない、とはね。韓国に対して言うことは何もありませんが、中国には一つ苦言を呈しておきたいですね。ちゃんとしつけろと。もっともそう言ったら中国は、